皆さん、こんにちは。うろたうこア魚と申します。4コマ漫画を描いていきます。どうなるかは、喋、まあ、りながら作っていこうかなと思ってます。ねえ、とりあえず、どんな話にしようかは、あんまり、何も決めてないんですけど、 とりあえずね、季節物っていうのは、朝起きたときちょっと目とか鼻水がひどくなってきたなっていう印象があるんで、こんなテーマで持っていこうかなって思ってます。うん、でもね、いろんな ネタ出し尽くされてますよね。花粉症。花粉症といえば、まあ涙ですね。まあ鼻水ですね。水でいい うーん。うなみず、花粉症、花粉症。花、花、うーん。花粉症デビュー。花粉症デビュー。デビュー。花粉症、う, うな O q o u f a z e o u f a z o que e o u fazer. e o u f と思いつきましたんで書いてみます。えっと、えっと、えっと、えっと、えったえっ後ろに、<笑> どうしたらいこのか<笑><笑> シュープランナー。 マイネマイネ。 もう一、ん、つしても、い。何も解決するの何も解決するうん。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 目をくりぬいてり抜い上が<笑><笑>ったところで感じにめちゃくちゃ。はい。 バランスやなせえなせえなせえなせえなせえなせえなせえなせえなせえなせえなせえなせえなせえな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 けささててまたまき。 自殺が儚ろうとして人を止める感じが出たすってのが面白いんじゃない か, うかと思ったけど、うーん、ごめんなさいって言うのね。なんか違いない違う感じだな。うーん、やっぱり警察っぽい感じで言ってみると、 なんだよな。テロとかかな。この花粉をばらまくぞ、みたいな。病気は飲まないと。花粉をばらまくぞ。花粉テロみたいな、ね。ちょっと物騒すぎるかな。 目をくりぬいってほったらいい。くりないても、洗いたいっていう表現は、よくされてるから、それをもとに考えてみたけど、あ、できたりかなに、何何うん、目を、目をかきむしる。水で洗う。 他に何か表現はあるかなうーん、かゆい、かゆい。えーん、を入れ替える。うーん、取り外すっていう考えが、ありきたりだから。花粉を入れなきゃいいっていうので、うーん、ゴーグル。 メガネ。バリア。ああ、と、涙を流すっていうのは、本来、何かゴミとかが入ったら、それを取るために涙を流れるから。だから、花粉を粘膜に付着させないために、常に涙を流し続けさせれば、 花粉による痛みは、かゆみはないけど、涙が出続ける。だからそれも鼻でやった方がいい。えー、っと、鼻水が、おはようってこう、挨拶された友達も、 ザラとっててどうしたんだどどししたんだ などうしたカフェン症に駆動がある。 全然あまりず。お弁当じゃないみたいだ。ああ、確かに、ね。鼻から水を出し続ける方法耳と鼻ってつながってるんだっけ お花がつながってる先生に聞いてみようかえー気をつながってるって感じかなあ んーんーんーんーうーん。あの、ママ耳がつながってる。一応、一応つながってる感じが、時間。時間っていうのが出てて、時間が、 口の奥につながっててそこから鼻にも口にもつながるのにもつながるってことかもあれい。だから水をどこから流してるかって言ったら耳から流してるってことですね。イヤホンさせておいてで は、ね、い、はい。ああ、鼻水じゃないと。花粉<音声>じゃない。だってこれ、鼻水じゃないの。 チャンナンナンチャン の何 もう一回転目のリレクター。Ma <笑>う開けてみして、<笑>ここから水がジャーっと出てくって。じゃあ、右側からすか、水が出てくるってね。<笑><笑>もう太もこのね、 目的、目的、目的が、ほとのこのね、まあ、ここら辺の言葉は、ほとだから、言葉あるかな。さて、さ最後はどうするか。ここら辺んとに、ん、ね、何にあるか バネを変えたら水を流してたら中耳炎になっちゃっ た, った<笑>中耳炎になっちゃった中耳炎になるとどうなるの耳耳がかい<笑>中耳炎になると耳がかくなてですね 耳がるうージんンチュー中耳、ンチュージ耳ン耳が痛い。アンチュージアンチュージアンチュージくなる中耳ジアンチュージアンチュージアンチュージアンチュー 水準になんて海がかゆい症状が出ることがあるった。うーん、どういうことだう<笑><笑><笑>んーん、水が お腹が出すぎ て, て困ること。困ることうーん。まあ、びしょびしょになるんだけど。お腹が出すぎてうん、飲み込まないからお腹には止まらないかな。お腹が痛く、お腹痛くないってことにしおこう。<笑> 植きそう笑ってるから植きそうだし。梅、梅か。一応、目も繋がってるんだろうな。耳と目耳と 目, 耳と目うん。耳と口、口と鼻まで、つらいじゃつながってる。 ん。う。 うん。耳 あ、う、あ、ん、うんうん、元もともこもないかな。花水を出さないために水を出し続けるっていう、その感じが好きなんだけどね。うん、目も。うん れるあきょうとかえー、まあレイジを考えてもモメと。<笑> 次の作品も考えたいので、最初の、最初のネームはこのぐらいにしておきましょうかね。まあ私の場合、だんだん書きながら進化というか、いろいろ書いていくんで、ね、とか、取っかかりがこれでできれば、それで同じって感じですね。なんで、えー 今回の動画はこのぐらいにしておきます。それではまた、また次の動画でお会いしましょう。以上、イボタオクは魚でした。